お元気でお目覚めでしょうか。私も今日はね、今日おかげさまでねあの私今日もお時前に<笑>目覚めさせていただきました。さあ始まってますでしょうか私のこれ。うんうんうんう ん, ん始まったかな。<笑>見てみようねこの。あ始まってますねいいです。 はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、とこちらのねストレッチ一緒にやっていきましょう。ありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉を使いながら行うストレッチです。一緒にやってみてください。終止。ポイントはこちらの言葉忘れないようにここに置いておきますけど、これで見えるかな。見えるかな。卓板もございます。卓板っという自宅でパントマイムができる素敵な講座も開催中。 さあでは水分とっていきましょう、うん、今日はね昨日と打って違って関東地方とっても良いお天気でございまして気持ち良いでございますね私今日は土曜クラスがねございますからねちょっとサクサクサクとストレッチさせていただいて出かけなくてはいけませんちょっとすぐ暑くなるからねレクオーマーさんを外させていただきましょう ははい、ではまずはビフォーアフターからチェックしていきます足を前に出していただいて両方の手を伸ばしますそして前に倒しますさあ今日の感じどうでしょ う, うん、ちょっと背中の位置は高いかなっていう感じがいたしますはい、では早速いきましょう左足さんの上に右足さんを乗っけて足の指を横に開いて手縦にグイグイ動かすのからいきますよははい、では声出ししていきましょう。アイセルダ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 はい、では足をぐさっと刺します。足の手と足をぐさっと刺して、足の甲を持ったら足先をぐいぐい動かしていきます。はい、ではビフォーチェックしてご参加くださいね。せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい、笑顔で大好きな椅子。はい、では、ままず下側を持ったら足先を雑巾絞るようにねじってください。せーの。愛してる大好き。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 愛してる大好き、左右アイル大好きありがとう。大好き、ナイス。はい、では足を、ふくらはぎさんを、右のふくらはぎさんを、えー、内側出るように置いてください。左足さんは後ろに畳んでおります。はいでは、体重をかけて足の上、キュウイの塩もみでございます。せーの。愛してる大好き。ありが、笑顔でね。愛してる大好き。 笑顔でどうぞ。はいでは膝のちょっと上切開さん体重乗っけてぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好き。ありが笑顔でね。愛してる大好きなです。はいもうなん違う愛してる大今日もねゆるゆるしてますね。<笑>日によってやっぱねいろいろ違います。ああいうまあ違って当たり前ですよ。 いつも一緒ってことはございません。はい、両足立てて反対側、ちょっとでもね違うわけですよ。ちょっと筋肉痛さんも残っております。はい、ももの内、えー、外側、えー、違う、膨らみ外側、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でやってね、愛してる、大好き、ナイス。はい、では膝を立てます。 反ふくらはぎの下側ですね、親指でぐっと刺して揉みます、せーの。愛してる、大好き、ありがい、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、膝のちょっと下、グーでゴリゴリします。膝下、ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上、ぐいぐい。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きお皿回りくるゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいももの裏ぐいゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きゆすってねはい1ももどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きもも外側ですどうぞ 愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいお膝を伸ばして膝の腿の上をルイルイやります肘でも手でもいいですよせーの愛してる大好きありがとういててててあ こ, こは大体痛いですよはいワームアイだ愛してる大好きありがとう熱くなってきたね愛してる大好き 先を膝、内側ですせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」はい、ではその上に左足のくるぶしをのっけてくるぶしでしごきますせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモアエント愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き、ナイス。はい、では、この足を下ろして反対側の足をたたみます。はい、では、右足の右の腰骨のところをガッと下ろしてぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ここよ腰をぐイはい愛してる、大好き、わもあえいと。愛してる大好き、い愛してる大好き、ありがとう。 ナイス、はい、背筋を伸ばします骨盤転がし左のお膝さんの外に左手右手お尻てた前にグッと行った時は背中を反って後ろの時はお腹を丸めておひそを見て相手、はい、は後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大に転がして相手は背筋を伸ばして 左の骨盤、あ、右の骨盤を持って、左手は左の腰の横。腰肘肩を大きくねじっていきます。骨盤ねじり、せーの。愛してる大好き、あ、りがとう。愛してる大好き、は前いた、はい、愛してる大好き、あ、りがとう。背筋を伸ばして、愛してる大好き。ナイス、オッケー、右終了、手は頭の上でもる。皆さん、ご賞味ください。いいです、ご賞味ください、せーの。ーいいです。 手。頑張った自分とみんなではいチェックタイムでは足を伸ばします左足さん今右足もね伸びてると思いますはい右手さんどうぞこんな感じはいちょっと下がってまいりました左手さんはまだちょっと高いはいではちょっと休憩水分取ってくださいお水はねお水さん左右さんいつでもねお飲みになるようにしてみてくださいまああのこの 水分はね、とっとかないと、と、えー、っとくとですね、デトックスになりますので、はい。さあ、いかがでしょうか、今日のボディの感じ、私はですね、いい感じで伸びてまいりましたが、ね、どうでしょう、はいうん。いいです、いいです。はい、えっ、ー、と、今日イベント、いろいろね、ございまして、こちらのフームにも飾ってございます。 いいですビデオ上映会もございます6月11日の土曜日2時と6時にやってますはい、では後ほどまたやしせていただきました、えー、左足さんいってみようおーはいよしを伸ばしますはい、では伸びしろたっぷり伸びしろたっぷりな自分をいつでも信じていきましょうここ重要 伸びしろがまだまだあるなって思えるこの希望希望を持っていくことが重要でございますはいでは左足さんどうぞもう1回チェックちょっと背中はねまだ張っております左右足は伸びてありますはいでは右足の上に左足をのっけて足を横に開いてグイグイ動かすのからいきます声出していきますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう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 え絞ったちょっと待って足先を絞ります「愛してる大好き」「ありがとう」はい土まず「愛してる大好き」なんか右足もこれ忘れた気がしますけどいいですかはいでは足を振りましたはい持ち上げて肘を回します「愛してる大好き」「を大きく回してね」なんかちょっと早かった気がした大好き右足さんがねはたまし愛してる たまにいろいろ飛ばしますけど気にしなくていいです大好き笑顔でね相手を指を離して足を振りますね愛して大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き足だけ振り 愛してる大好きありがとう愛してる大好きサイ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではチャレンジコーナー来ました背筋を伸ばしてボディを倒して両足アップ両手アップ両手両足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアイート愛してる大好きありがとう愛してる大好きチョキのポーズキープチョキンいいですはい足はちょっと曲げて手を頭の上で丸お顔画面側 いいですご賞味くださいせーのーいいですナイスーはい、はい拍手<笑>どうしした方ね<笑>日々やって鍛えております、はい、左足の前ですふくらはぎさん体重乗っけてグイグイほぐしますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスちょっと音量が大きいかなこれ はい、では、この内側、きっぱい賛成の。愛してるだ、だ、ひのちょっと上ですよ。はい、愛してる、大好き。では、内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。わもえいと。はい、愛してる、大好き、ありがい、いてててて。愛してる、大好き、笑顔でね。 はい、ではお膝さんを両側立てて反対側に置いたらふくらに外側さんです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。体重乗せて、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝を立てて、ふくらみさんの下からぐいぐい親指でほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。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 世代に愛してる大好き笑顔で内もも優さゆさん愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい外もも優さゆさんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝下グイグイ愛してる大好きあれこれもやったかな愛してる大好き ひ膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう忘れてそうな気がしたよはいではちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスちょこれ完全に忘れた気がしてきましたはい足を伸ばしてももの上でせーの 愛してる大好き、まあ、まあ間違えちゃっててもういいです、はい、愛しまあその日によっていろいろですからね愛してる大好き笑顔でね、まあ、そういう自分をいつも許していくっていうのが重要だよねはいつま先をふざうちがももの上ですももの横せの愛してる許す力って結構重要ですよはい 愛してる大好き、ねまあ、あの理想の自分に向かっていくのはとってもいいですけどでもその向かえなんかって言ってもそこも許す受け入れる愛してるあり受け入れて許していく自分のことも人のこともねはいではくるぶしさん乗っけてももの横しごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわもえいた愛してる大好きありがとう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 汗かいてきましたよ背筋を伸ばして骨盤、えー、右のおひざさんの外に右手左手お尻ぺた、えー、丸めた時はおへそを覗いて前に出した時は背中を反って後ろからいきましょうせーの愛してる大好き盛大に愛してる大好きわもえいと愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き継続は力なりはい 右, 足右手さんを左右腰の横左手さん、左腰のところ背筋を伸ばして大きくねじってきます骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマイトはい愛してる大好きだんだん汗かいてきた愛してる大好きナイスはいでは両足骨盤転がし最後ですよマットさんをたたむ方をたたんで。 そのままでもいいですよ坐骨さんお尻の下の骨坐骨さんですねここを守ります、はい、では足は肩幅ぐらいに開いて背筋を伸ばします手をお尻は、まあ、ももの後ろ背中を伸ばして背中を丸めます丸めておへそを覗く。はく、い、そして前にする時はおへそを前顎を突き出して背中を反る感じ前と後ろ大きく動かしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、筋肉痛ですね。はい、今も愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばします。はい、では最後、クイック骨盤だけでいきます。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きはもう、あ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、いいです。はい、では最後、いいです、ポーズいきましょう。背筋を伸ばして、両足アップ。 両手を頭の上で丸、お顔を自分のほう、あっ、画面の方向く、足をどっちか伸ばす。はい、では皆さん、いいです。元気にご賞味ください。せーの。いいでーす。はい、拍手。は背、い、筋を伸ばして、この位置で拍手ですが、また自分のみんなに拍手。ナイスです。うん、すごい汗がきました。えなんか ははい、では足を伸ばします両方の手を前に出していただきましょうははい、では左足さんの伸びはどうでしょう右足さんの伸びもこんな感じですごく伸びた感じがすると思いますとってもいいですありがとうございましたさあということで無事にこちらのおおこちらのおありがとうストレッチが今日も終了いたしましたいかがでしたでしょうかえっとたくぱん シーターのね自宅でパンとマイムたくパン特別無料料今回特別無料でやっております昨日もねございましたけれどもまだ6月6月7月8月と無料でやっておりますのでぜひともこちらの方ご参加くださいまだまだ受付お申し込みお申し込みを待っておりますはーい楽しみにしておいてください6月はねいよいよムーンウォークに突入でございますよムーンウォークさんをやっていきます はいそしてもう一つシスターの告知はこちらイーデスビデオ上映会はシスターの1988年のビデオ<笑>いつでしょうそれって感じですけどはいそして15周年記念公演は7月2日3日でファミリー向け公演は7月2324でございますこちらの方もぜひ楽しみにしておいてくださいということで私おかげさまで無事これこれじゃない えー、ありがとうソルチを。で今日は土曜レッスンに行って、午後はねあのうん、と入門ワークショップの方もございますので張り切って今日過ごしてまいりたいと思います。皆さんも今日今日お元気でお過ごしください。週末お元気でお過ごしください。えっ、ー、と日月とお休みなので火曜日と来週また火曜木曜とできますのでありがとうソルチご参加お待ちしております。今日も本当にありがとうございました。 この後もね、お元気でお過ごしください。本当にありがとうございました。ごきんよう Have a nice 応幅、ナイスウィーク、ウィークエンド、ナイスウィークエンド、ナイスサラステ。ちゃおバイバイ、ありがとうございます。ちゃお